おと何者かが館内に忍び込んだとの情報ですなんだと、何者だ、探せ、探せははははは、ゆうのつめだ今日がお前たちの最後の日だあ、ぁ、リラックスパイダーだうんうん、そうだ、そういうわけでリラックスバンバーン早いよーはっはっはっはっ は, は、今回もお前たちの作戦は失敗だうんうん まさかその声はそうだデラックスファイターだううん、うんデラックスファイターどっから入ってきたんだ玄関からだ吉田君また玄関の鍵を閉め忘れたのかうっかりしてましたそういうわけでデラックスボンバー、まままま、待ていつもすぐにデラックスボンバーばかりではわしらのメンツが立たないここはもう少しもう少し時間をくれやだデラック ス, ックス そ, ででそこをなんとか頼むよ戦闘準備が整うまでの五分五分でいいんだ はいはい、じゃあじゃじゃじゃじゃじゃじゃこうこうしよう、十万円、十万円あげよう。そしてわしらは今日はとりあえず帰る。今日は帰るから、これでどうだ。十万。十万、ちゃんと日本円だ。頼むよ。だや、わんこでこでこでこでこでこで。それじゃプラズマテレビ、プラズマつけて、さらにハワイ旅行もつけ。それでわしら今週は休む。今週いっぱい休むから。それでなんとか。ワイハー。ワイハー、プラズマ、プラズマワイハー。ーちゃんと日本製だ。 昆虫だぞうーんはいっぱいやさん来週は月曜の9時から来週はもうそれはまた来週考える小泉チルドレン風の新潮おかラらやるからさ「ブラックボンボーン」